二度目の撮影です。太郎です。一ヶ月ぶりくらいにね、動画撮ります。お久しぶりです。今ね、僕、アイドル事業とかやってるんですけど、アイドルの方がね、デビューライブが終わりまして、少し落ち着いたので、久々の動画撮影をしております。今回、とある美容施術を行いました。バーン食もすごいです、太郎さん。太郎さん、すごいです。えっと、2月に二重埋没をして、4月に熊取り ?4 月に熊取りをして、 で6月に植毛するっていうこのハイスパン美容整形男のね阿波踊り阿波踊りで、えー、今現状こんな感じになってますはい見えるかなここ今1週間ぐらい経ったんですけどこんな感じ、うん、実際なんか 元, 元々生まれつきデコが広かったっていう感じで萩が進んでるっていう印象はあんまなかったんですけどおデコが結構、広くて気になったので少し植毛に挑戦してみました多分こういう動画を見る植毛に関する動画を見るかなって植毛をしたいとか植毛ってどんなのっていう 悩まれてる方が多い特に多分僕みたいな若い層25くらいで職務をしたいなとか考えてる方が多いと思うんですけど実際その僕がやってみてどうだったかっていうのをちょっとですね、えっと、金額感だったり大まかなフローを踏まえてお話したいと思います。ままず先に言いますけど 術後1週間とかなので、よやって良かった、悪かったして実際には分かんないです。具体的な食物の流れに関してなんですけど、先にね、カウンセリングを行います。カウンセリングのために一回、院に行ってでその、自分の悩みのある場所、薄毛が気になる場所をちょっとカウンセリングしてもらって、うーん、別にやんなくてもいいですよっていう場合もあれば、ああ、少し広いですね、ちょっとやった方がいいかもしれないですね、みたいな、あ、これは HA ですね、みたいなパターンでカウンセリングされると思うので。 でそこでしょあの、職毛に関してのリスクだったり、メリット、メリットデメリットを話してもらって、やるかやらないか決めるっていう形、あと費用感の相談をして決めるって形なんですけども、多くの場合は、えっと、おでこが少し広くて気になるよってところを伝えた胸で、えっと、こんだけのクラフトンをするとこんくら い, こんくらいな、こんくらいのおでこの狭さになるのでみたいな形でやっていただきました。で、実際そうしてやりますよって決まったらオペになります。で、オペ当日も最後に、最後のカウンセリングというか。 うのにこのおでこのどのラインまで植えるかってところを線を引いてマーカーを引いてこれ実際にオペに入っていきます<笑>実際そのマーカーを引いて何株植えるかっていうのを決めてえっとオペに入 る, 入るんですけどまず最初に後ろをガーッてバリカンで刈られて本当に五輪より短いような1ミリくらいの状態になります今本当にこんな感じになんで、1週間でこんな感じってことなんで すごいられ ま, すまあ実際底の毛をこうグッて抜いてこうおでこに植えていくっていう作業なので当たり前なんですけどもで最初に麻酔をガッこういう下向きの状態美容室で頭洗う時の下バージョンみたいな感じになって後ろから取ってもらいますそのために麻酔をガッガッガッってなんかすごい神経のところに入れるらしいんですけど 最近ね睡眠導入剤をもらってこれ飲んでくださいって言って睡眠導入剤をもらってもうほぼ寝てる状態で麻酔打たれたので本当に痛みがなかったです僕はなんか他の動画とか食務前に他の動画をいろいろ見させていただいてもう声が出るほど痛かった麻酔が声が出るほど痛かったけどそれ以外は痛くなかったっていう声がたくさんあったんですけど僕の場合はね麻酔も本当にあれ終わったのみたいないつ終わったのみたいな感じで全然 痛, 痛みはなかったですはい、本当にもう楽な うかパンチブレードみたいな形で、えっと、毛根ごと後ろの毛をこう抜いていってである程度抜いたら次前こっちに、えっと、植える穴を開けます穴を開けたらそこにさっき抜いた毛をこう埋め込んでいくっていう作業が一連のフローになりますで痛かった部分でいうとうんほとんど痛くなかったんですけどなんか。 だとオペ自体6時間くらいあったんですけど最後の1時間くらいちょっと麻酔が切れてきてちょっと痛かったかなとでも全然耐えれる痛みではありました、まあ、麻酔ちょっと追加で打ってもらったんでその後は痛み全くなかったですこれが一連のフローになってざっと僕の場合最初最初のヒアリングでは800株を入れましょうかって感じだったんですけど結果なんか当日になって1800株になって株数がそんだけあるのでえっと金額で言うと えー、と250万くらいの金額なのでちょっとね本当に、まあ、モニターでモニター価格ですともう少し安くなるんですけどちょっと、ね、モニターとか使ってやってみるといいかと思いますやっぱりねそういう若い悩みそういうコンプレックスの部分って本当に根本的な薬を飲むっていうよりもこういう実際にやって解決した方が早いと思いますし自身 の,、ね、そのマインドというかモテたいだったりとか好きな女の子 好きな女の子に疲れたいとかいうその根本的な気持ちの部分があると思うので早めに行動した方が自分のためだと思いますので私は、ね、借金をってでもやってるの借金をってでもやるのが将来的な、ね、メリットにはなるのかなと思いますはいということです以上でした今回はね職務をやってみたっていう動画になりますそして、えっとえー、私のアイドルアップローディア サブスク解禁したので、食も考えている皆さん、ぜひダウンロードしてください。お願いします。はい、ということで、太郎でした。たの続の動画もお願いします。バイバイ。